えーちゃんえー、行くぞ、はい、坂来た はい、ありがとうございました。どうでしょう？これが総合通りです、えー、皆さん。